ドー腹筋をしてもなかなかお腹がへこまないんです腹筋の種類によっては首や腰が痛くなってなかなかできないそういった方におすすめなアイソメトリック腹筋というのを紹介していきます お腹がへこまない原因としては、反り腰、腹横筋が弱い、姿勢が悪い。この3つがあります。今回はその3つが改善できる腹筋方法になります。アイソメトリック収縮というのはですね、プランクのように力を入れた状態でキープ。そういった筋肉の使い方になるんですが、このメリットとしては、普通の腹筋は体を動かしますから、首に負荷がかかってしまう。または反動を使って違うところに力が入ってしまう。 勢いよく体を動かすためにお腹の力が逃げてしまう。そういった原因があります。そこで今回はとっても行いやすくて、たった5回でしっかり効くやり方になってきます。レベルに応じて3種目紹介していきますので、順番に初級から行っていきます。スマートフォン持ったままできるメニューにしてますので、一緒に頑張っていきましょう まず通常の腹筋というと体を起こしてね腹筋を動かすと思うんですけども実は腹筋を動かす部分ってちょっとなんですね体を起こすこれぐらいの幅でも腹筋って効いてるんですねここから後っていうのはあまり腹筋に効いてなくて太ももとか腰に効いてしまってますそこで今回はここからここまで 起きるだけでもいいんですけどさらに腹筋を締めたいのでお尻を上げます体をしっかり起こした状態でお尻を浮かせるそうするとさらにお腹が締まりますよね上半身だけ起こした状態の腹筋よりもお尻をさらにこっちに近づけることによってお腹がさらに締まりますこの状態で10秒間息吐くっていうことを誤解していきます 息10秒吐きながらお腹はどんどんへこませてください。その方が腹横筋がつきます。これは体を揺らさないので首の負担が少ない。そして一気に腰を丸めないので腰の負担も少ないです。これをまず初級編として5回やっていきます。スマホは前に置いて上体をしっかり起こします。足は肩幅で OK。できるだけ上体を起こして腰つけて お尻をキュッと上げる手が1個分入るぐらい起こしますこれで10秒キープ息を吐きます10秒息を吐いたらすぐ吸ってまた吐き続けます状態起こしたままですそれでは行きましょうスタート1お尻を上げて23456お腹閉めたままキープ10回吸って吐きます12 三四頑張って、5、お尻が下がらないように、十0って吐きます、一2、首つかれる方は頭を持って、お腹どんどんへこませて、7、8、9、十0って吐きます、1、2、3、4、5、お尻が落ちないように、7、8、9、十0って吐きます、ラスト、お腹どどんへこませて、って吐きます、ラスト、お腹どんどんへこませて、 よくお腹締めたまま初級編からしてまあまあきつかったと思います次は中級編です頑張りましょう中級編は上体は今と一緒ですしっかり起こしますここからお尻を上げるんですけどさらに片足を手前に寄せますそうすると さらにうまくが片側だけさっきの初級よりも近づきますなのでしっかりね上げてる足側にしっかり効きますこれを左右3回ずつ6回になりますけどもいきましょう呼吸は一緒10秒吐き続けるスマホ見ながらでいいですそれでは行きましょう起きてお尻上げて片足しっかり抱えていきますスタート しっかり抱えて。お, お尻前で吸ってききつついいい そうみんなもし夜やる場合叫び声に注意してくださいさあいきましょういきますスタート1息吐いて23腰投げて56789はい吸って吐いて1回目23456腰しっかりつけて2九、はい吸っ て, てラスト 1・2・3おなかが伸びないように体を起こしてダーッさあラスト上級編頑張っていきましょう上級編は5回だけです行きましょう状態は一緒ですスマホを持ちます呼吸は10秒吐く5回上体をしっかり起こしたままで両足をちょびっとだけこうやって お尻が全部つかないようにお尻は少し浮かしたところでさらにグ ッ, グッとこれぐらいの幅を動かします息10秒吐きながら小刻みに動いてくださいいきますスタート12息吐き続けて345お腹をキュッッと締めて七、吐きつ あ吸って吐いて2回目12もも胸つける感じ34569 <笑>はい吸って一、いて1体しっかり起こして23肘456 はい、反って、はい、3回目、1、おなか吐いて、4、フォア、フォア、フォア、5、6、フォア、フォア、フォア、フォア、フォア、フォア、フォア、フォア、フォア、フォア、フォ はい吸ってはいはいで5回目ライト1状態しっかり起こして2 3 4 6あーあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ 疲れでしたいややっぱりねアイソメトリック収縮アブス腹筋よく聞きましたねやっぱりね普通の腹筋っていうのは力が抜けて入っての繰り返しなんでちょっと休む時間があるんですね腹筋に対してでこれってお腹に力入ったままさらにキュッキュッてしてるんでお腹が休まらないんですよねだからきついそして息をね長く吐く10秒吐くってことはとてもねお腹をへこませることに大切です腹横筋がしっかかかかり身につきますからなかなか、ね 自分に合う腹筋がないなとかね普通の腹筋ちょっと首痛いし腰痛いなーって方は今回のねお腹に力入ったままキープアイソメトリック腹筋おすすめです頑張ってやってみた方つらかったよとか自分のレベルが初級中級上級どれだったよとかね教えてください今回もご視聴ありがとうございました